皆様ごきげんよう、ふさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月3日、真相の迷宮で、移動速度 1.6 倍の効果をもらっていると、ボス相手に延々と逃げられるという小ネタで始まりました。もう一回やってみましょう。実用性があるんだかないんだか、よくわからないテクニックですね。 逃げている間に、モーモンの回復が間に合うのはありがたいかもしれませんが、アンルシアの攻撃の邪魔をしているだけのようにも思えます。状況に応じてって感じですね。先日終了したカジノレイド祭りの報酬が、冒険者の広場で受け取れます。各キャラごとに全員もらえますので、忘れないうちにもらっておきましょう。演奏楽器シリーズもだいぶ増えましたね。個人的には、ピアノ演奏の仕草が欲しいです。